盛り上げていくよ やっちゃうよ。はあ。どんどん行くよ。そこ。はあ。えい。いや。援護するよ。行くよ。はあ。 あ<笑>ありうんびびっビりビ ビリットパワー全開いく よ, ーーいくよーやっはあパーフェクトだよイエイ れるよみんなで行こうやあアンナに続いて私も行きますアンナの本気全力で行きますえいっやっリリーナイトリ ビ, ビットラビットラビット プロデュース。 ア サ, サーさんに会うの、楽しみで。楽しみ、だけど、不安で。本当に、あんな、アイドルになっていいのかなって。 と、いっぱいいるから。だから、アンナなんか、ダメ、かもって。<音声>なりたい、気持ち 頑張りますお疲れ様でしたプロデューサーさんお仕事大成功だったね君との絆が未来を紡ぐキャッチコピー覚えちゃっ ちょっとだけね。あとは、思ったより、操作性が良かったのもあるよ。そういうとこもしっかりアピールできたし、うまくいったと思うな。イエイそれよりプロデューサーさん、あんなもあのゲーム欲しい発売したら、一緒にやろう。 大丈夫プロデューサーさんが困った時は、アンナがビビッとお手伝いするよ協力プレイもできるって書いてあったから、楽しみだね プロデューサーさん、あんなに勝負を挑むなんて、やる気だね。いいよ、その勝負乗ったビビッと勝ちを取りに行くから、覚悟してね